こ 心, 拍です 心, 拍う心拍ばっかりですよ。<笑>あの寒い間にねきつい模様つけないといけないから冬は心拍でやっていきます。 で今はこうこうぐちゃぐちゃぐちゃっていっぱい模様がついてて、はい、これがスーッて伸びてるこういう状態ですね、はい、このまま伸ばして使うか、うん、それと今までにねやったことがないのかなこういう圏外樹形で今回やっていこうかなと思います長さ全部生かす切らずに圏外っていうのは、うん、ここがずっとこれ芯、はい、幹がありますね、うん、この芯が幹が下が幹下ったやつは これはは枝 が, 下がっっのでです。す。す。幹全体がこう下がってこれがが下下が、はい、う, いう風にあの覚えてもられいいかなと思います。は枝て、て、それから外熟絵 に, して、うん、でにこええっと。枝抜いいいいててきまます、ね。すっっぱ入ね。ハサミがか、ね あのこの辺の、ね、こういう枝、はい、もうこう幹ずっと見せるんで、うん、こういうのはいらないと思うんですよ、上の方もも、ね、この辺もなくしちゃう、ずっときて、えー、ちょっと取っていきますね、結、は、構、い、どの枝残すか難しいなと思ってたんですよね、うん、もうこの辺は上の方はあは厳しさをつけるために枝無くてもいいでしょう、これうん、裏枝とかはどこに裏枝は、ね、こう下げてからこ う, いうこういうのを使ってきますから。こういうの こういう内側から出てる、うん、あのこの県外の木に限らずねこういうのはいらないですからね内 側, 内側そうですね完全に内側から出てますからねやっぱりこれいらない普通にしてても枯れてしまう枝は こ,、ね、こ, こ, ここもそうでしょうこれ内側はいらない、うん、正面決めてなかったな正面はもうここでいいでしょううで、ね、これそこかなって気がします ね,、うんここがね いいところですねここが。ここね。うん。ここを見せたい。本当はこれこれ小さいうちにシャリ入れたいんだけどね。この辺にシャリがするやもう古さとのかなり出ると思います。これも取っちゃうこ、ん、れ。これも取っちゃう。も う, う、うん、なくなっちゃうんですね多分ここ。こんな感じ。でこっち側はこんな感じ。おお大胆な。ね、<笑><笑>これも取ります。そうするとこれ取ると。はい。 こう空間ができますかねこれね隙間はうんこうもっと空間作っちゃ う, ねうとねこの辺も鉢ぶつかっちゃうんでこれねこれとこの値段を取りますやっぱり木の見どころを見せる一番目安するところですよ ね, 見, すすすよ ね, ね見どころこれであのちょっと掃除します向かっていてもなかなかここまで切れないな あちょっとね、根っこのぐらいの絵か。 これじゃちょっとかっこ悪 い, いなこれね。埋めちゃった方がいい。少しこう模様をつけて。そうですね。うん、意外と下があった。あと針金かけてから入るわ、はい。掃除。新パク掃除しないとね皮がどんどんなんと重なってきて古くなると、はい、虫が入っちゃう。あの掃除は結構大切ですよこれ。はい、あのちなと鉄砲虫入って。穴がないっちゃうとだ、ね。はい これはあんまり皮が厚くなってないでしょう。だから真鍮でいいです。真鍮のブラシの方が柔らかいですからね。はい、普通の硬のかったらね私はワイヤーブラシ使います。鋼鉄のやつを。あれだと結構古い皮も剥けますからね。はい、で最後はこ の, この真鍮ブラシでこ赤い肌、はい、これ芋肌っていいますけどねここまで出るまで綺麗に掃除していきます。でシャリつける場合は、ね 特にこきれいにしないとねこの木の筋道、うん、あの水水の流れっていうのは見えないんで、はい、必ずこう掃除してからねシャリの道を作っていくようにしてます私、ねはい、結構こうねじる入ってていい気になるよこれそうですよね、うん、シャリ入れる時も楽しみですね、うん、楽しみで長年かなこれシャリ作ってからこのぐらいでいいかな、はい、じゃあこれああのあと葉っぱ整理してきますから、はい、こうしたいなと思います 枝枝ののの付け根こういう長いのは後で針金かけてから切っていきます。うん これで針金かけてきます。こういう木だと、差し枝とか、そういう概念はどうなるんですか。幹の流れで見せる方いいんじゃないか、これ。あの裏枝は必要ですよ。例えば、こっち正面だったら、こういう裏枝が。なるほど。え、ね、線で見てきますから、ここは。なるほど。いわゆる、こう、うん、スタンダードな盆栽の作り方とはちと、ね、ちょっと違う。ちょっと違うよね。角に生えてる木で、うん。あ、どこが頭、どこがあの枝とかそ、そういうのはないと思うんですよ。なるほど。 ちょっと抜いちゃう。ここから。ここから。はい。で効かなかったらもう一本入れますかねこれ、うん。針金をこう刺しても効かないんで、うん、こういう時の針金のかけ方っていうのをちょっと言ってきます。うん、これ刺さない。刺さない で, ないでここ巻いちゃう。ここに。根を。そう。ほうほうほうもう こ, これでいいんです。 位置がこう狭くていいんここうくてでです、ね。す長残しと、とこここるれもう一本じゃ聞かないから。<笑><笑> なちょっとついたかなこれねこんな感じで。はいあれ 縁に当たっちゃうかもこれ全部針金かけますかね枝も。 先生そっ梅がいいいいいいたたた。んですよ。よしだ、これ。うん、いいね。ねいい。<笑>根が乾かないようにほぼ、ちょっとこれ消耗とか変わるな。ひ、う、な、ん、<笑>り入れながら結構模様つけてきますから。うんはい ちょっとうまく景色が見えないんで上からやっちゃいます。 下の方に木の入れときがちょっと細かいの、ね、よ。 続き。これで下げてく。うん。幹に模様つけた。小口が入っちゃった枝あるんで。はい、取ります。だんだんだんだん枝が少なくなってる。う<笑><笑> 文人圏外みたいな感じなのかこれ長 い, 長, いい、ね、長いのが面白い<笑>、うん、な長いのが面白い面白いけど置き場困るなこれ<笑>置くところ困りますねこ れ, これ<笑>結構高いですよこれ<笑>このぐらい高さいるよこれ<笑>いや面白いけど場所取んないよこれ。 でも、この、高さだもん。<笑>だから高さだけ。こういうところに置いとかなきゃいけない。うん、縛り付けるけがいるんだよ。なるほど。じゃあ、枝に針金、ね、かけようか。枝にもかけますか。うん、これは新しい。う, うち、にち、こういうのあるんだ、ね、よ。このぐらいのい。どうやって育てんだ面、ね。面白いんだよ。面白いんだよ。 面白い気になったでしょう、ね。うん、なんか今までにない、うん。今までにない気だ。なんて言うんだろう。県外だけど、なんかいわゆる県外。県外って文人の間みたいな。文人町の県外だね。文人帳の県外。お世、ね、だからね。うん、面白いんじゃんこれ。発展かわ。先生、先生らしくなりましたね本当に。こうでしょう。これと。うん こっちのが模様いっぱいあるかな、ね、や。そうですれ、ね、これ、面白れ、これ、針金。最初、こっちしょうまな。あ、そうだ。針<笑>金が、ね、<笑>見えちゃった。見えちゃった。で、あの、江戸先は全部上向けてありますから、これ。はいはい、で、特にね、これ、ずっと、こう、下がってくるでしょう、はい。この辺が弱くなっちゃう。だから、葉っぱ、を結構、つけといていい、いいけつけといていいです。で、必ず上向けとかないとね、葉っぱ弱っちゃうから。はいう ハルチアか。ハリガネって今外して向こうにつけれないんですか。あ, あ、向こうにする？ちょっと動かすやこれ。ちょっと動かしちゃうけど、<笑>動画的にも。ハリガネなった。<笑><笑><笑>これ枝が気質できてくれば、いい気になるよこれ。長総脈。分人。分人。分長総脈。 新しいジャンルを 作,、うん、作ったかな。<笑><笑>先生ぐらいしか僕こういう木作って生見たことないよ、ね。崖に生えた御葉松もこういう形で作れるか。そうだね。ひょろっと長いし。赤、うん、松だとちょっと優しい木になっちゃうもんねそうこう。高いあの材ので乗っけつけいいんです。だからあこれいいじゃないですか。このレンガにこうこうやって置いとけんだ。だ<笑>めじゃないですか。お、うん、いいね。ここに縛って置いとこう。 このまま置いておきまししょうかもうかかこれないの<け>い<笑> な, ないなけかこれ。梅田草 じゃちょっと今までの新しい感じの作ったことないもんねこれねそうですねしかもやっぱ先生らしい見解がこれいいじゃないかできた気がしますちょっと土足してもうちょっと足して足しておきますはいじゃあこんな感じでありがとうございます